皆様こんにちはただいまご紹介いただきましたマイカでございます楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうものですね今日は本当に楽しく過ごさせていただきました来年こそは安心してお祭りが開催されることを願い今日私たちの最後の演舞心一つに舞い踊らせていただきますマイカ 高武はっ小平よいよいよいところ我ら舞カの生まれしところ 本日は、応援いただきましてあまし、ありがとうございました。ありがとうございました。